元気そうではあります、うん。生きてはいます。あ、出てるな。白いな。透いたな。10.9 動画戻ってます、はい。お父さんにですね、おもながの。お, あおーでちょっとほんまにほんまに。<笑><笑> いやおお<笑><笑><笑><笑><笑> 置いて元気そうではあります生きてはいますちょっとしばらくこのままそっと様子見ます 出てるな、白いな、ついたな、ミヘンか、肉眼で、お肉のとこに土の下の白いちょんちょんっていいですよ、ね。そう。 Thank、okay. you. なくなくね。おっぱい欲しいの？お父さんにですね、おもながの。うん。 ないです穴 な, い な, いないですよね絶対ないですよね。<笑> 点はいすすかこれこれあるああおあああっちゃありましたあのすみません。<笑> <笑>俺はオスやと思うけどなもうちょい下。 あっ確、ねね、かに。 気持ちいい。 っっっっとちちょっと待ってる<笑> や, やんご飯中はおっぱい飲めません。 ップニング満載す い, いんだでいいいい顔うかわいいって。 帰っていってよ。帰らんの？いいですか？ 少し痛そう日曜、うん、<笑><笑>日。 ねえ。 おいそこ見てみ。あこれ ほ, ほら。あれもうダメじゃない。ほら見てこれ、ね。あこの下、うん。見たくないって感じだ。ほらベチベチしてる。うわー。 てもうちょっともうちょっともうちょっともうちょっともうちょっと。 <笑><いや><笑>早く入れてよハハハハハハハハハハハてハハハハハハどう<笑>お、なんかこれハハだハハハハハハハハハハハハハハハいいハじハハハあハハハハハハハハんハハハハハハハハ じ、はい、じゃゃが、はいうんうん、<笑>ていいいいなあ、でるんそそれれははほ何やってんだろう。 <ス> <Qué se> ああよいしょ。 ケツケツがもうケツが熱いでるじゃなくて。 ど<聞><聞>うします いいよ、いいよああだ い, ぶいいいいいよいいよ、いけいるよ、いいよ口開ける力も出た。 私全然口を開けてないですいけるあとアあジの方が上手かもしれんよ。いい<笑> いじなめメッーちゃくちゃしないで。えー まあいいい<笑>い、ね<笑>うん、いいよいしょ味入れとこう。え 表面、うんえーま、めちゃくちゃしないでお願いします。あ 縛ってんの、ね、足はなんかここからいける感じなんでだろうね、太いからあれかな開けちゃうのか な, のかな食べたら、そうそうそうスティックあんだあ野菜スティックじゃなくてねえくちゃくちゃしないねおゃ、うん、いね 絶対わかっっっっっててるよねちちょょっとととががまた単純にめ入 あ, ー あ, あいいね。 のつ、はいはい、普通のお魚ですよはいやい、うんうん、いやめてお尻上げないでやめて動かないでやめて出ようとしないではいわかる いいててまますすすちょっとちょっとやばで今結構乗は い,、ねね、寝れないよう26点。 ちょっと減っとたたねもううん、溶けててんだだよやだやだやだ や, だやだそっかもう食べてない喉に行ってない。うん いだかないだよ、ね、硬い方があれなんじゃない じゃもこれで開くんや、ね、<笑>でくんで、ね、これでこれでこれで開けてこれで。開け いちいちその「もん」ってなるな。 そうそうそうはいはいはいはいはいはいあ、上手うわー、上手ー<笑>入った<笑>はい全然楽しそうじゃない<笑>楽しい楽しいぜあっち行きたい いややったら食べれるじゃなくて<笑>食べたら終わるぐらいの負<笑>の強化で。 食べそうやな、うんな。お口に入ったら、全然普通に。飲み込めんのに。で、自分でさ、こうやってくれたら、こんななんか。せんできるよね。<笑>の天気のお母さん。が<笑>はいはい。はいはい、おそうそうそうそう。うですはいはいはい、おおじゃおじそうそうそう、こんな感じさ 不说对 さもういいやこれだけ最後一個だけ。 やって<タッ>なあ。なん <笑>なあこんなに辛か<笑>逃げ<て>ったなんか僕何からは ア ジ, ですアジは全部なので200アジで100が生です。 そうかな、開かへんのない駅目はどうしてもなアの方が押せるかもしれないうーん、硬、うん、いからあんた、そんなんじゃ、どうするの本当に今、次の手段考えてるよ、分かってる、うん、どういうことするか分かってる、次の手段悲しいよ、それになったら、うん、一人だよ<笑>ああほら、顔まっよう、聞いときなあんた、ほんまここじゃみんな大変でしょう。 じゃないよ、はい、よはは頑張っっってて喉、喉、喉喉喉喉開開ける喉を開けるるるますぐから、回目がでも絶対開いいいててななんんだだよよねねめっっちゃビルも上ががます、ね、うう本当に入れただけで。 最後だよー、はい。いける、いける、いける、いける、頑張れ。ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも。ああ。あー、折れた。日が変わったからだよ、これ、いけるな、いける、君ならいける。信じてる。そう。そう。けい。いけた。 早早かっためっちゃ早かっっったたよ、はいはい、めめちゃごんここは、はい、そうや浮、はいいいてるです 23.9。 今なら生きて食べる食べたいな。 そうなるうほど。 見えてんのそれそれさ何その背泳ぎはいおいで だよねそうそう。いける、い, い, い, いける、いける、いける、いける。笑いけた。全然いけた。はい、大ゃ夫。ちょっと、いかへん、これで。ちょっと。っとねとてみてみてとててじ込む。ねじ込む、ねじ込 む, じ込むあいかか。ちょっとでいいんだけどね。 こっちね。これぐらいで。そうそうあ あ, あ。いいよいいよいいよいいよ。完全にこう自分だよ。あいいねいい ね, いいね。あだすだすだす。そのまま押さえて。いいよ。だすだすだす。緩めないそこ緩め。そのまま。つかないよつかない。つか、ねね、ないよ。だ いやまだ怪しい怪しい怪し い, ないるこれ。ちょっとつむらしたて、うん、もし開けそうだったら。僕、う、くん行った。今行ったい。はい。偉いね。美味しそうじゃん。ちょっと口開けてみなよ。ね本当にちょっとでいいんだけど。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ最後の気をつけて学校せまで。う、は、ん、い、しょ。<笑> かよとこ横からあとおいしょ転んだ偉い。そうそう ななんし い,、はい、<笑><笑><笑><力>いよちらら横横かかかこううううううううそそそそそそ顎の血をちょちょっと拭いてもらえる。はい 今の良かったねすごい良かったですいいじゃん待って待ってかっかっか っ, は, っ, は, っ は,、はい、はい、もうちょっと待ってはいはいそうそうそ う, そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううんうんうんうんうんいいよ 長い分出てこないな、はい。最後です。はい。そうそうそう、すごいすご い, い, い、今のいい。そうそうそう。いいこれ油断体 的,、ね、的、油断体的、油断体。的これ。なから。これちょんちょんやらなくても自分でやってるんだよ。うん、なんだ、うん。はい、オッケー。はい、えらいじゃん。 ちちょょっっとかかかててきたでしょういもうちょっとだねだ落、はい、ないなんすごいいんもさっき半分ぐらいで、うん、自分らででたは い, うい頑張って。 お す, ごすごい。すすすすごごいいいいいいいいほとととんんんどーねねあちちちちょっっっっ早早早よよ今日ゃゃゃゃででうじなためめ そこにに手手手をかけて、てまままでがい。いい。うになるほ ら, ほ ら, ほら、しコーーナ使ええ、左手貸してあげた彼の右手にえ捕まるの<笑>え何がそやっハハ。<笑><笑><笑>そ<笑> そうういの苦手で す, 手ですはぺってしたけ、ね、ど。<笑> ほここここうんうんいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいいはいほいいはいはいはいはいはいはいはいはいほいほいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい <笑><笑><笑>すごいやん、すごいやん。 は<笑>い<笑>はい。来た かなんか、仮面が崩した逆になったんですよう。う、はい やればできる、うん、そう思ってたよたごい。しょ、うんはいっこれは <笑>めんどくさい。めんどくさい。<笑>お い, おいー<笑>ごめん、びっくりした。走りないよ。びっくりするよ。うん、<笑>おいたーた素晴らしいね素晴らしいね何ヶ月かかったっけ言わんといて。<笑><笑><笑>ほら、また強いう目をするから、言わんといてほほ。今日の僕を見てやるな。 忘れたもうすぐこの生後3ヶ月で。 不连呢 ちょっと扉閉めたいからルーちゃんさっと出したらすぐ閉めて<笑>ちょ ち, んてんちょ出したら帰っていってこと あまあ、それでちょっとあげたらすぐ 帰, 帰ったって。 23.6。23 ね。 ーピースですかか<笑>でもななんんビヨンなびちゃっってまだだあるんだねそういえば全然いてるかな、うん、れたぐ、うん、変わってるよ。 んん、右手を外すすすすすといいけなな気気ががる、うん、うそしまままでは、あちょっとってだっあっらいあ、そうなんだ。 おばかすじゃん、おじ、おわりの、えらい、顔が。顔がね、冷めた顔、冷めた顔。<笑>よし。今公開はしたんだ。本物の顔の方が可愛いんだよな。百<笑>パ<笑>の。画面、画面に入る顔より。写真写りは。そうそうそう。写真写り。悪写真撮り写真撮りは、動画の方がいい。<笑>